始まりまりした少量チャンネルの翔太ですこんばんは今日はですね僕の休みの一日を撮っていきたいと思いますで今回はですねまありょうさんがいない時翔太は何してるのかなとかそういうのを撮れればなと思ってますで最後の方夜ご飯一緒にりょうさんと食べるのでそれまでちょっとお待ちくださいで今日なんですけども美容院を予約してるので今から向かいたいと思いますで今日ちょっと結構時間が迫ってるのでもう向かいたいと思いますそれではレッツゴー 帰ってきまましたどううだろうあんま変わってないと思いいます<笑>いつもあんまり変化ないって言われるんですよねで、えっと、今の時刻が12時なんですけど今からご飯を作って食べていきたいと思いますちなみに髪がこんな感じですまああんまり変わってないかな い, いつも通りだと思いますで1人でいる時は大体自分で作って食べたりしてます外で食べに行くことはあんまり 1人の時はなないかなと思ってうさんがいる時はご飯食べに行ったりはするんですけどで今日作るのは生春巻きを作ろうと思ってて昨日の夜からめちゃくちゃ食いたかったので、えっと、今回作ろうと思います、まあ、作ってるところはいいかなあの<笑>そこまでうまいわけではないので、まあ、それを食べていこうと思います よし、こんな感じで生春巻き完成しましたもう生春巻きってめちゃくちゃ簡単なんですよもう巻くだけでいいから<笑>だからこれをで昨日結構ちょっとお酒飲みすぎてちょっと二日酔い気味でもあるので僕はこのぐらいで大丈夫ですでこれを食べていきたいと思いますでたいまあこのぐらいの時間帯でご飯食べたりしてますじゃあいただきますうん でご飯食べてるときはたい YouTube を見てますでこの後編集をしようと思ってるんですけどその前になんか他の方の YouTube を見て気持ちを高めたりとかだいたい編集とか撮影の前は必ず YouTube 見て気持ちを高めてさあやろうっていう感じで僕は始<笑>めてたりはしてます 編集する時なんですけど僕はだいたい横になりながら編集するのが一番好きです<笑>、まあ、たまにそのまま横になって寝ちゃうこともあるんですけどまあそれはそれでいいかなとか思いつつちゃんと早くやんなきゃなとか思いつつやってます前とかはなんか椅子に座ってやってたりしたんですけど なんかもう途中でだらけてきちゃって横になりながらやった方がスムーズだったのでもう今は完全にベッドに横になって編集することがほとんどです自分を甘えながらやってます<笑>さあ始まりました少量チャンネル潮田です 僕はあんまり集中力がないのでなんか結構編集して遊んで編集して遊んでっていう感じであのやってます結局ですね時間経っちゃうと YouTube また見始めちゃいますなかなか終わらない<笑><笑>まあでもこんな感じでのんびりしつつ YouTube の編集したりとかっていう時間が好きです <音楽>あだいたい始めたらその日に全部終わらしたいのでちょっと長時間にはなるんですけど完成させようと思ってます毎回だいたいこのベッドにずっといます<笑>基本ベッドから出たくないんですよ なんかこうやって休みの日とかにこうやってぼーっと風に吹かれながら休むのがちょうど好きでこの時間が一番好きですなんかあんまりそ の, あの蛍光灯とかも苦手なので実際僕ちょっと明るい部屋があんまり苦手なんですけどなのでこういうライトとか焚いて暮らすのが過ごすのが一番好きですね でこういう時間もだいたい YouTube 見てます<笑>気づけばもうすぐ18時になるんですけどだいたい18時頃ってその YouTuber さんがあの動画上げるじゃないですかそれを僕もちょっと楽しみにしててその18時から20時ぐらいまでで、ね、なんかどんどんどんどん上げていくじゃないですかそれを楽しみにしてます休みの日は<笑> ちょっとえっと MacBook が充電切れたのでえっとちょっと休ませてますでまああの僕はですねその1人の時はほとんど家から本当に出なくてここ遊びに行きたいっていうのが ほ, こほとんどないんですけどまあでも一緒にデートとかそういうのは好きなのでここに行こうって言われたら行くしっていう感じですかねなんか以前あのインスタで どういう企画やっていいですかっていう話をした時にですね、あの、ディズニーとか行かないんですかっていうコメントがあって、それは行きたいと思ってて、あの、制服着て、二人とも制服、二人とも制服きついかな<笑>わかんない。りょう、りょうさんは先生役とかして、制服でディズニー行ってみたいなって、ちょっとやってみたいなっていう気持ちはあります。<笑> さすがにこんな暗くなっちゃったんであだあダメだね<笑>こんな暗くなっちゃったんですけどもうさんの帰りを待つ時間ですねあとはでえっと普段はお掃除は基本僕がやってます まあなんか切れ好きにしたいのでちょっと家がちょっと汚いとなんか何もやる気出なかったりするので僕が掃除をしてますでだいたい床掃除とトイレお風呂を全部やっていこうと思います基本なんか掃除はなんかまあやりたい方がやればいいぐらいで考えてて。 で僕は掃除が好きなので結構きれいにしてたいなっていう感じなのでめちゃくちゃやっちゃいます、ね、ちょっとだいぶのんびりしちゃいました<笑>えっともう今9時なんですけどもうすぐりょうちゃんが帰ってくるのでお迎えに駅まで行こうと思います じゃそれでは行ってきます。リリリ。お帰りんり。カメラあるんですけど。 私にご飯作って食べようかなって思ったんですけど食べてきちゃいました結局ねうん、もお帰、まま、かえりお前もお腹が痛いゆっくりしよう<笑>これからは僕らの時間なので今回はここまでにしようと思います<笑>もしよかったら高評価と チャンネル登録をよろしくお願いします 高, 高評価絶対押してください<笑><笑>ではまたバイバイ